えー、はい、俺です、えー。今日はですね、ちょっとだけ、ね、お話ししていこうかなと思ってます。でその内容は、えー、っとですね、YouTube が最近発表した新たなコンテンツポリシーってことなんですけど、でそのポリシーっていうのが、えー、FPS などのタイトルで人気なキルモンタージュ形式動 画, 動画が、えー、収益化ができなくなるとで、海外メディアがこれを伝えてるらしくて、 でまあ、それは、ね、個人で調べてもらう感 じ, で感じなんですけど、えー、YouTube は先週、ねあのー、新たなコンテンツポリシーを公開したと話題となっている箇所は、えー、暴力表現に関する技術で FPS 等のタイトルで多く見られるクリップを集めたモンタージュ動画とでこれが、えーまああれだよね、キル の,、ね、そのテクニック動画だとか そういういまとめだよねで暴力表現、血、怪我血は、ね、あの流血とかなんだでうねで、そこ に, そこに焦点を置いてるらしくて、それ以外の場合は、えー、広告配信を容認できると。でただし、ただし無意味な暴力に焦点が置かれるモンタージュには容認できないと。 で暴力表現が含まれるコンテンツニュース、教育、アート、ドキュメンタリーなどの前後の関係、ね、例えばこう、ね、こストーリーを進めていきました、ねウィッチャーのストーリーを進めていきました、でモンスターが出ました、でこう倒しますって、このなんで倒 し, 倒したのかというね。 こととかでそのの倒した後のねどういった話が あ, あるになったのかということが多分重要だと思うんですよ、ね。その前後っていうのがね。で、ポリシーが運用されると、あの FPS のまあ、人気シリーズ、ね、Call of Duty とか、Battlefield とか、Rainbow、ね、Six のとこそうなのかなわかんないですけど、まあ調べないとわかんないですけど、えー、暴力的な過激なねゲームのそういうい高度なキルシーンをまとめた動画。 ランキング形式の動画は、えー、広告掲載による収益ができなくなってしまうと。で、収益が行い、今行えないコンテンツは、ユーチューバーにとっても、えー、制作を控えることになっちゃうのかな、と。ね、切るモンタージテクニックとか、えー、解説や状況説明などをら加えて、えー、加えながら、えー、動画制作をしていかなきゃいけない。だから、あの、無言だとか、の動画の、 方とか結構大変なんじゃないかなってまあしゃべっちゃえばね早いと思うんですよ、その説明ができるから。かといって喋れない、あんまね自信がないなってしゃべるのに自信がないなって思う人はその文字打ちとかね文字起こしとかしてね、そしたら動画編集ソフトとか購入しなきゃいけないとなってしまう。でも今ライブ配信があるから、まあ、思い切ってしゃべってみることも大事だと思いますけどね。自、えー、自分もねねそんななるに、ね、自信がないので あのなんだろうそれでも思 い, っきり思い切ってやってるんで、えーまあ、その辺はねあの勇気を持ってやってみればいいと思ってます。えー、で、その他の新しい、まだポリシーができてるらしくて、で危険行為、まあ、危険行為って言ったらまあすごいいっぱいあるんだけど、まあね、そういう命に関わることだとか、まあね、そういう怪我をしちゃうとか、まあ、クラッシュ系とかね、あ事故だとか。 ね、あまりこう見ないようにしてるんですけど、自分は。で、あと、差別的表現。ね。うん、だからまあ、なんだろうな。まあ、自分ではここでは言えないけど、まあ、皆さんの想像にお任せするのと、まあ、自分で検索してみてくださいってことと、あと、性的表現。で、そういうのにも、前後関係によって広告掲載が認められない場合もあるらしくて、あと、危険なチャレンジどうか。 まあね、結構 YouTube だから、ね、そういうルールとかが緩いから、いろんなことやってね、ちょっと怪我につながるような、事, 事故につながるような、チャレンジ動画だとかも、ちょっとやばいと。で、ビエ l o まあちょっとエッチなね、だからちょっとエッチ、これ分かんないんだけど、どこまでの範囲がっていうのがね、あのー、じゃあ水着はどうなんだと、グラビアアイドルはどうなんだと、ね、宣伝にも使ってるだろうし、ああいう人たちはね、メディアの人たちは、 いやそういうのも全国関係によって左右されてしまうとだからまあ今後ねそういうのを本当ゲームもそうだけどウィッチャーもですねやっぱそういうちょっとねあの大人の関係のシーンがあるから、まあ、それもねストーリー上でまあ、ストーリーがなってるからいいんだろうけどねだから編集してそういうとこだけを、あのー、切り取ってまとめてだとただそういうのを見せたいだけである っていうね。じゃなくて、その、それの行為に行 き, 行き着くまでの過程と行き着いた後のね、結果っていうのがあればいいと思うんですよ。でもどこまでの範囲かっていうのはでも自分も調べてないからわからないし、新しいからこれも分からないです。それはみんなであの考えてね、答えを出していけばいいと思うんですよ。まあ自分もこれからちょっとちゃんと調べるんですけど、で、YouTube ってもともとポリシーが厳しくて、 えー、ヘイトスピーチだとか、駆け引き思想だとか、外国人系のだかとかってすごい厳しくてで、そういう社会問題に取り組んでいるクリエイターをサポートするためはあるんですよ。なので、あのー、誰が見てもいいように、子供とかがもう見るんで、やっぱりで、子供とか分からないでね、クリックしちゃってね、見てね、うわってなっちゃう子供とかいるんですよ。で、やっぱストレスとかね、そういうドラウマとか抱いてしまう部分があるので、でやっぱ子供とかにね、 そういうあの良 い, い, い未来を残したいとかねよくいろんな人が言ってますよ。で, でも自分たちがねこう動画を制作するとかねまあコメントとかね見て参加してコメント書くでやっぱそういう周りの子どもたちが見るってなるとやっぱりあのー、なんだろうなそういうふうに大人とか作ってる側が問題を作っちゃうといいものを っていうのがどどんどんルールが厳しくなっちゃって、結局、そういう後々やってきたやってくる人たちにとって不利な部分が出てきてしまう、まあ、それで、ね、よくざまあとかね聞きますけど、まあ、それはそれでしょうがないとしてやっぱりやってる側はやっぱルールを守ってやってます、それなりに守ってない人もいるんだろうけど、そういう人たちは、やっぱりそういう後の人たちのことを考えないで考えてちょっとやっていきましょうとてか形でね。 やっぱそういうい見てる側の人たちも、えー、YouTube の、えー、ポリシーだとかルールだとかをもう一度ちょっとね確認してみて、時間があるときで い, いいんでね、してみると結構、わかかるなんか新たにわかることがあって、あこれってもしかして俺、まずいことやってたみたいな感じがいっぱい出てくるんですよ、自分もまあ自分マイナス評価とか低評価とか、そういうないヘイトスピーチ的な。 差別的表現とかそういうのを、ね、コメントした時ないからわかんないんですけど、で、あのー、ちょっと調べたら、コメント、見てる側のコメントとかも、いろいろチャットとかね、ライブ配信とかのチャットとかもね、まあ、その作った側とか配信してる側があのー、管理しなきゃいけないんですよ、そういうの全部。ちょっと不適的な、ね、発言があったとか、だって こ, このコメントね、ちょっと消さなきゃいけないとか、さこっちね、管理するんですけど、あのー、なんだろうな、 バイクがすごいね、マットマックスみたいなね、であのー、管理しなきゃいけなくて、えー、それがもういろんなところでね、そういうヘイトヘイト的なね、差別的なね、表現を使ってると、まいろいろねそう、通報されますよ、各その配信者さんとかに。で、それが溜まっていくと、やっぱりあのー、まあ、運営っていうのかな、YouTube 側から規制がかかるらしいです。 で自分も1回あの YouTube 動 画, 動画制作とかしてて、えー、5番を食らってます5番を食らってる時にあに Google にさえログインできなくなるんですよこれってだから見てる側も安易にそういうねただムカついたとかただい、ね、言いたいだけだとか、まあ、そういうのが あ, あってね後先考えずにそうコメントしちゃったってあいっぱいいろんなとこでコメントしちゃったみたいなそしたらいろんなとこでそういう規制を食らっちゃって えー、もしかしたら、もしかしかたらですよどこまでの範囲かわかんないけどもしかしたら Google にさえログインできなくなるっていう恐れがあると思いますで、実際あのー、実際じゃないけどあのな、ー、なんだろうなもし自分がね動画投稿したしたいないいすげえいい動画撮れちったよこれはちょっと見てもらいたいわって言ったときに、あのー、そういうねマイナス自分がやってきたマイナスの行動とかを、ねあのー、Google は見てると思うんですよ、YouTube の方も。 で、記録に残っちゃってるから、絶対に。それで、やっぱりそういう時に自分が乗せたいなって、作っていきたいなって時に不利になると思います、ある程度なんか。で、周りの人に見てるから、あ、この人前はこんなことやってたよなって、じゃあもうこの人の動画見ないしようってなったりすると思うんですよ。で、俺はやんねえからいいやとかじゃなくて、だからそこでもう俺はって考えちゃいけないんですよね。みんなが見てるからって。 でまずそこで考えそういうふうに考えてほしいっていう部分があるんですよね。みんなが見てるの、みんなが使ってるんだと。俺が、俺は、じゃなくて、みんなが、で、そこでね、投稿者さんもルールにの乗っ取ってやってるから、で、そこでやっぱ個人的なね、ルールだとか、自分ルールってのを押し付けないで、そのルールが、かいろんなところにルールがありますよ。それをまず見て、 ポリシーをね、こう見て、コメントだとか、ね、動画を見たりとか、そういうのはもう、動画見るとかまあ自由ですよ。でも発言にはね、そういうのをすごい気をつけた方がいいと思います。自分も制作し、動画を作ってね、やってる時、すごい気をつけてるんで、その、文字打ちとかね、字幕とか入れる時に、どういう表現したらいいのかなって。やっぱりそういうふうに、えー、自分にいつか返ってきてしまうという恐れもあるので、えー ルルーーととマナかねポリシーをねちゃんとね守っていこうというお話です。でまあね、新しいねコンテンツポリシーもねまあ、ググればニュースでまあ、いくらか出てくると思うん で, で自分もでまだ全然調べ全然とかちょっとしか調べてないのであのー、まだそこまで分かってないです。10あるうちの1、2ぐらいしかまだ分かっていないですなので、ね。もし誰か詳しい人が方がいらっしゃいましたらコメント欄とかにね。えー 記載していただける と, と助かりますで ど, の範どのぐらいの範囲なのかなっていうのもわからないので、あのなんだろう、まあ、みんなで考 え, られ、ね、考えていければいいかなって思ってます。はあ、でやっぱりねあの、そういうコメントとかで荒れる場合があるので、えー、その中では、えー、もしかしたら削除 さ, させていただくこともあ る, あるのでね、ね、えー、コメントいじめたとかね。 そういうのもちゃんとポリシーにあるので、えー、そういうのちゃんと何度も言いますけど読んでちゃんと理解して、えー、楽しいね、えー、YouTube ライフ見る側もね作る側もって考えてねいけたらなって思ってます自分も、ね、ゲームの世界もそういうふうに常に、ね、平和を求めてる部分が多いのでねゲームやってる人もやそうでない人も平和を求めてるのは一緒だと思うので、えー、じゃあ平和って何だって言ったら ね、目の前にあるものが平和なのか、じゃあ、じゃあ各国で起こってるテロとかね、事件だとかがね、そんなの、じゃあ自分の目の前じゃないから放っとけばいいのか、っていうね、そういう風な考えもあると思います。なのでね、いじめとかがある時点で、あと暴言だとかね、誹謗中傷がある時点で、えー、自分はね、あのー、戦争はなくならないんだなって思ってますよ。あのね、少しのね、そういうものを、目の前にあるものをなくして、 で広く見てね、あのー、ちゃんと楽しくやっていければなーって常に考えております。そんな感じでね、えー、まあ、なか な, なかとね、くっちゃべりましたけど、まあ、ポリシーの件に関しては、ちゃんとこれから、えー、調べていきたいと思います。それではね、ちょっと雨降ってきたんで、ゲームの中でね、そろそろね、締めたいと思います。えー、ご視聴ありがとうございました、えー。よかったらね、チャンネル登録とか、えー、コメントの方もね、あのー、ポリシーのお待ちしておりますんで、えー、よろしくお願いします。 ではお疲れ様です、えー、それじゃあバイバイ